キング・アンド・ピス。1月26日の放送会では、茶匠奥村園店主の奥村慶子先生指導のもと、平野志洋が余った茶葉の有効活用法を学んだ。朝8時、撮影現場となる家のセットにおはようございます、と入ってきた部屋。スタッフが今日のテーマは余った茶葉の消費方法だと伝えると、ちょっと、控えてきてもいいっすか と、善のメリなスタッフに戸惑っていた。その後、メンバーカラーの赤いエプロンに着替えた平野の前に現れたのは、マネキンの顔部分にタブレットがついた先生アンドロイド。平野は、すごいハイテクな感じになってますけど、ここじゃないです。スタッフさん、力を入れるところ、ここじゃないです、と苦笑い。さて、最初に学んだのは、賞味期限が切れた茶葉を使った電子レンジの消臭。 大さじ3倍ほどの茶葉を皿に乗せて2分加熱するだけで嫌な匂いが中和されるという。実際に試してみると、お茶屋さんの匂いがする、と平野は感動。電子レンジの他にも、靴箱の匂い消しやグリルの消臭としても役立つそうで、また、緑茶紅茶ウーロン茶は同じ木から作られるため、どれでも同様の効果が期待できるとのこと。 平夜は、知っといてよかった。ありがとうございます。と、先生に感謝したが、なぜか先生は無言。どうやらサイレントモードになっていたようで、平夜は、驚きつつ笑顔を浮かべていた。続いて、賞味期限切れの茶葉を出し、パックに詰めてお茶スポンジを作り、食器洗いに挑戦。 嫌からどうだろう、とぶつぶつ言いながら油がこびりついたラーメン丼ぶりを洗っていったが見事に皿はピカピカになりキュッキュッ言ってますよ。マジで DJ みたい、と感動した様子。カテキンが汚れを落としてくれるだけでなく、使い終わったらそのまま捨てられるため、めちゃくちゃいいじゃん。と大絶賛だった。その後は大量消費レシピに挑戦。 ミルミキサーで粉末にした紅茶と緑茶をホットケーキミックスと混ぜ合わせてマグカップ蒸しパンを作ることにレンジに入れて温めている間平野は誰かに作ってあげたことあるんですかと先生に質問子供たちに作ってあげたという先生に旦那さんには作られないんですかと質問すると一瞬の沈黙の後にそうです ねと渋い答えが返ってきてしまい思わず苦笑いの平野だった。ちなみに平野は中学1ケラ2年生の時にイギリス留学をしていたそうで死ぬほど紅茶を飲まされてそれからトラウマになったんだそう。しかし紅茶を使った炊き込みご飯を食べたところほのかに紅茶の香りがしてめちゃくちゃうまいな。と大絶賛 緑茶で作ったふりかけをかけるとさらに美味しさが増すようでめちゃくちゃ美味しいです。と満足していた。なお、平野は小学生時代に体験したお茶つまみで口の中でお茶が作れるんじゃないかと思ってかじったんですけど、くすぎて吐き出したことがあるとか。そのため、最後の最後で今更なんですけど、茶用って食べていいんですかと確認していたのだった。 この放送にファンからは、イギリスで紅茶飲みすぎたとか、口の中でお茶できるかもと思ったエピソードが面白かった、昔の話が聞けて嬉しい、などの声が集まっていた。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。